えー、やご、やごおめでとうしすぎて混乱する<笑>。あのー、この間先日ですね、ホロライブカバー株式会社、えー、社長、やご谷郷さんがですね、えー、12月の10日にお誕生日を迎えられたと。はい。その際にですね、えー、とわ様が、えー、ハッピーバースデーやごというふうにつぶやいたら、まあ、それに対してリップで、なぜかありがとうではなくおめでとうと打ってしまったんですね。 まあ、これに対して、まあ、トアが、おめでとうっていうふうに<笑>、引率で返したところ、<笑>えっと、間違えてしまいましたと。<笑>ということでね。これはね、えー、つい癖で間違えましたということで、ポン即ということで取り上げさせていただきました。確かに、谷郷さんは、我々が、登録者何万人来ました。誕生日、なりました。 何周年記念になりましたっていうたびに、おめでとうっていう風に、もうすごく簡潔に、でも必ずつけてくれるんですよね、リップを。それをちょっとおめでとう言いすぎて、自分のことがおめでとうだということを、ちょっとわからなくなってしまっているので、えヤゴーのこともちゃんと積極的にお祝いしていくことで、え、今度はヤゴーがちゃんとありがとうが、な、ありがとうなれできるように<笑>、 みんなで鍛えていきましょうはーい。